さて、重天の寮を回ってみましょうかこれか二中乗のよはいこっちからねなんか上歩いたような記憶あるんだけど。 あ、これ歩いたんだこのとこちょろっとだけだったんな記憶のことこらちょろっと見るだけそこ残念ですけど横歩かれへんねんな全然見られんがね残念でございましたチラッと見るだけでございました いやーやっとあったかね、看板。看板ありましたか。これは前来た時かなかったからね。現在ちょうど横か。ほんまにずーっとこれ、見られへんな、ずーっとずっと。見られへんねな、ほんまに。ビュースポットあなんとかビュースポットあったっけ だから、廃所に行ってみるか。いいんですけどね。<笑>ああ見れんか。<笑>うん。フェースが邪魔になってるね。いやそれでもね。おー、オーケーオーケー。この幅もね、相当ありますね。これが、この5だけど4 0 0ル以上あるからね。この幅でも 300m ぐらいあるね。 入らんか、ね、こ, こ, こうこういやー素晴らしいねこんなですよ 400m ぐらいあるからね4 0 0ル以上あるからねこの5だけでも素晴らしいこれだけ見たらもう湖でございますねすごいすごい。 これこの横ここを歩かしてくれたらねもうよくないんだけどはいありがとうございます。 220m もあんのかねいやー昔思い出すね昔はこんなんやってくるくる回ってたんやて天童漁天童が。 遠方はねあありました遠いわ天皇隣東天皇陵からったら本番遠いわここはね一回二回来たんかな車で一回来たことあるんでここに止めてな二回寄ってるんですよ、ね、三回目ですよ まどこはいつも通ってんだけどああ見ました見ました二重点乗るよ5世紀の前半 365m ーー前方十が 235m ーーうーんそんなしかないかもうちょっとあるような感じしたけど高さが 27.6m いけよ、なあ、じいはるそういうはずやわはい行ってみましょううるさいわこんなかこんなか通っているうるさいねはい一部天皇陵でございます行ってみましょうこの前のね前方部だけはのめるんやけどねあとはほとんど見ることできないから もうすぐ横ね、民家がね迫っとりますからね右も左もあらー 空気もあんまりきれいに見えないね。木々が邪魔して。いやー、遠かったね。じゃ、左から歩いて帰ろましょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一応天皇陵でございました。 立長天の量でございます。こっちから綺麗に見えるんねや。四百メートルちょっと切れるぐらいかな。高さが三十七メートル。手前が豊富でございます。奥がね、あれ奥の高さがこれじゃわからんな。<笑>あいなちょっとよく歩いてみましょう。いいね、この長さ一番いいやか。 フェーズが邪魔やなフェーズが。 い水道崩れてるね。この後はどうするんだろうね、このまま。保存かね。これだけ広くら。家いっぱい立ちますね。すごいんですよ。ね、五百メーターの四百メーターの広さなんですが。 すごいすごい。このフェンスがなかったら、よくないんだけどね。フェンスが邪魔して、うん、<笑>せっかくの景観がね、見えないんです。見にくいんです。見えないことないか。 こうかここが見えんのかあの横に入る道ないんだよなあっちに行きたいんだけどねバスを抜けられるかな 下の上は楽やね。ずっとセメントの上ばっかり歩いてるからね。コンクリートの上ばっかり。ああ、こんな違うんだ。あら。こういう気も珍しいよ、これ。上が。引っ込んでるからね。ああ、上にね、盛り寿司屋さんがね。 すご い, いね。